仲間が傷ついてるからわしが箱拾うかのうみんちゃんちょっと他へ避難しててくれんかのみんちゃんそこおんみつ頑張るんじゃ 初撃から突っ込んでくるとはやるの イタブルできないから、鎖回復くちはやめてくれー。 諦めてくれたのみんな追われておるわしが箱を拾わねば飛んでこん今はハディーが追われてそうじゃな あと一台じゃし仲間に発電任せてわしは肉壁戦隊じゃジジリ邪魔つまれジジイ。リ っはて暴走族がいたような負傷中のわしが箱取ったら飛んでくるんじゃないかのおビル拾ってくれたあのり老体に鞭打ちすぎないでくれよきっとありがとの わしの方に来なかったから、意地でもあの子を、落としにかかるじゃろな。ナイス発電車。さあ救助に行こうかの。ゲートの近くじゃな。レオンもいるしゲート開けてから二人で、救助するぞい。 あれはもしや道が塞がれておるなレオン右から回ってくるんじゃやっぱりじゃ一人ではタイミングが難しいのレオーン急ぐんじゃちょっと間に合わん なんじゃ今一瞬ハビー終わってたような気がレオン、オムシ助のプロじゃな。なんとかなってよかったのー。